頑張ってもらわないと困るんですが。どうも、政治いろいろの学部です。韓国次期大統領選の鉄板候補と思われていたイ・ジェミョン候補、キー信号が灯ったのでしょうか朝鮮日報の記事を引用します。イ・ジェミョン、キョンギド知事が、 与党共に民主党の大統領候補に公式に選出された10日以降、民主党とイ・ジェミオン候補の支持率が同時に下落したことを示す世論調査結果が18日発表された。特に民主党の地盤であるホナム地域で支持率低下が目立ち、与党内で危機感が広がっている。世論調査会社リアルメーターが YTN の依頼を受け、 10月12日から15日に全国の成人2022人を対象に調べた結果、民主党の政党支持率は前の週を 1.9 ポイント下回る 29.5% だった。これに対し国民の力の支持率は前の週を2ポイント上回る 41.2% で決闘以来最高を記録した。 無党派層は 9.1% だった。民主党はホナム地域での政党支持率が 49.4% となり、前の週に比べ 13.9 ポイント急落した。イ・ジェミョン候補が選出される直前の10月第1週の調査でホナム地域での民主党支持率は 63.3% だった。 10日にイ・ジェミオン候補が選出された直後、民主党に失望したホナム地域の有権者が増えたと受け止められる。今回の調査でホナム地域の無党派層は 13.9% となり、前の週より 6.8 ポイント増えた。また、イ・ジェミオン候補が国民の力から大統領選への出馬を目指す、ユン・ソン・ヨル元検事総長、 本準票議員とのいずれの対決でも劣勢とする調査結果も示された。韓国社会世論研究所が TBS の依頼で15から16日に全国の18歳以上の男女1003人を対象として調べた次期大統領選仮想対決調査によるとイ・ジェミョン対ユン・ソン・ギョルではイ氏が 35.4% ユン氏が 37.1% の支持を得た。E 氏は前週比で 0.4 ポイントの低下。ユン氏は 3.9% の上昇だった。一方、E ・ジェミオン対本順票でも E 氏は前の週を 0.6 ポイント下回る 34.6% で、本氏の 35.9% を下回った。本氏は前週比 2.9 ポイントの上昇だった。この調査でもイジェミョン候補の支持率低下は40代とコナム地域で目立った。40代の支持率 49.8% とクワン女子、チュラルドの支持率 55.4% は前の週をそれぞれ 4.6 ポイント 3.6 ポイント下回った。野党は イ・ジェミオン候補がソンナム市長時代に推進したデジャンドン開発をめぐる優遇疑惑に対する国民的関心が高まり、党内選挙後のコンベンション効果が現れていないと見ている。コンベンション効果とは、イベントや党内選挙などをきっかけとして特定候補や政党の支持率が上昇する現象を指す。ホナム地域の支持率低下については、 大統領選本番での競争力などを基準に戦略的に投票してきた有権者がデジャンドン疑惑をめぐるイ・ジェミョン候補の安全性を疑っているとの見方が出ている。しかし調査時期がイ・ジェミョン氏の候補選出後イ・ナニョン氏と対立していた時期だったため支持率低下は一時的なものだとする分析もある。イ・ジェミョン候補陣営は 党内選挙の後遺症によるる的な失望感であるはずだと語った民主党は国政監査終了後、ワンチーム戦隊を発足させ、支持率回復を狙う戦略だ。民主党のソン・ヨンギル代表は18日、ラジオ番組に出演し、10月末頃に戦隊を発足させる際、多くの党員を集め、コンベンション効果を 作り出さなければならない。11月5日に国民の力の候補決定にそうしいことがなければならないため、いろいろと考えていると述べた。民主党のある議員は、候補が選出されて間もないため、もう少し見守るべきだとしながらも、ワンチームの基調が揺らげば、大統領選の勝負が難しいため、与党支持者の結集が優先課題だと話した。 とのことです。朝鮮日報は、朝中党と称され、中央日報、東亜日報と共に、韓国内では保守層を代表する新聞と言われています。つまり、どちらかといえば、与党共に民主党に反対しており、文在寅政権に続いて、反米、新北朝鮮が成立するのはあまりよくは思っていないと思われます。その朝鮮日報の記事ですので、 まあ少し桁を吐いている可能性もありますが、それでもなかなかショッキングな記事ですね。過激な反日発言を繰り返し、対立候補筆頭と思われる、ユン・ソン・ギョル元検事総長を親日派とこき下ろすことで、万弱と思われていたイ・ジェミョン候補ですが、ここに来て支持率が自利品と言ってもいい状態です。実はこの状況、今に始まったことではないんですね。 共に民主党の統一候補を決める党内選挙は、権利党員による予備選と、一般の国民も参加できる最終予備選に分かれています。イ・ジェミョン氏は予備選での貯金がものを言って、最終的に統一候補に選ばれたものの、最終予備選ではイ・ナニョン候補にダブルスコアをつけられているんですね。イ・ナニョン候補の得票率は 62.37%。 イ・ジェミオン候補の得票率は 28.30% ですからダブルスコア以上です。これは最終予備選には一般国民も参加したからだと言われています。記事内ではイ・ジェミオン候補陣営の自己分析を党内選挙の後遺症による地時的な失望感であるはずだとしていますが、これは完全に読み間違えていると言っていいでしょう。 イ候補のこの急激な支持率低下には明確な理由があります。いわゆるテジャンドン論争です。テジャンドン論争とは、まあ言ってみれば、土地開発に関わる不正疑惑のことです。この不正疑惑の中心人物こそが、他ならぬイ・ジェミオン候補なのです。イ・ジェミオン候補は必死に否定をしており、今のところその真相は明らかにはなっていません。が、この疑惑が、 候補のの急激な支持率低下の主要因と見てままず間違いありません韓国人ほど嫉妬心が強く、自己憐憫の気持ちが強い民族は他にあまり類を見ません。韓国独自の感情である反とは、もしかしたらこの嫉妬心と自己憐憫の塊なのかもしれません。すなわち他人がうまくやることに対して自分の努力のなさは棚に上げまくって、 ただひたすら嫉妬し、私はあいつに比べてなんて不幸なのだと自己憐憫し、その先にあるのは、だから私も変わろうという前向きな気持ちではなく、ただひたすらうまくやった奴を恨むという行為であり、これこそが反なのではないかと思われるわけです。この反の結晶がイ・ジェミオンの支持率低下という現象につながっているのではないでしょうか。このまま ユン・ソン・ョル元検事総長が次期韓国大統領になると日本としてはあまりよろしくないでしょう。ユン元検事総長はあまり強烈な反日色は今のところ出しておらず、どちらかといえば陽日を強めてくる可能性があります。日本の新官派議員が勢いづき、また余計なことをしてくる可能性は否めません。それにしても、 朴槿恵政権の不公正を利用して誕生したムンジェイン政権。その政権下でもあっという間に直ぐ事件などの不公正を起こしまくり、そして次期大統領候補は大統領選を迎える前から不公正を疑われるという、韓国という国はこの先100年経ってもこのまま成長しない国なんだろうなと思わせてくれますね。ということで今回の動画は以上になります。